かかかっっっっっっこここいい、うん、2つに2つになってかのの葉っぱっててらら間葉葉ぱぱを取してきます子、うんう ん, うん、んだったらどっち枝がこう V 字型がもっとこう締まってきますから、うんうん、これ邪魔するでしょこれ。か、ね、かけた後の、うん、邪魔になるから これで起きると思うけど。 これ後でいらなく な, く分かんないからっ一応とれるとやっぱり木が若かじない。 い下がってる枝が一つもないでしょう、ね、状況見たら、上がってるから、向きを切れてたけど、うん、全部上向いてるそうですねこ、うんうん、これれややっっぱりこう厳しいいいととろ作てかな、ね、意図的だよ。うんうんうん あれ、ねうんね、なってきたんそうで、っね。きた。正面 こ, こ、うんうん、あれ残しとで。これだと 棚棚を作作るるののよく分かか。らないな。うん、棚をどう要はこうやっぱ目起こしぐらいでこう、うん、そう揃えていくっていうね。 身近に近いじゃない太さが。うん、だから こ, こういう細い枝作ってた方がいいね。いういうねなるほど。太い枝いらないやこれ。うん、<笑>切っちゃう。これ切っちゃう。どう ぞ, どうぞ<笑>行き場所がないんだよこれ。行き場所がないってことはいらないってこと。そうですね。取っちゃう。いっちゃいましょう。 やっぱり効いてるやつ、うん。うんうん確かに。それならちょっと寂しいですよね、うん。やっぱり細い枝で作っちゃうのいいね。うん。今度はねこういうここにこれがね下に入っちゃってから多分ダメになるかもね冷やせで悪いかもしれ切っちゃうかもしれない。うんうん、後ろに寄せてみるけど、うん。なるほど。それでしたら今度は別の方の範囲に。ええ。定義。 ほ、うんと、ね は, ね、はこうガッて下げてるんだけどもう上々って出てるから急に下がらないけどね、うん、こうくっつけちゃうからそうねこう締まってここに。あそうですかうん 取っちゃうんねはいお願いします。 ここてて、ねうんね、ここに針金をかかけて、そうけて、うん、そうそうそうこれこれをそう生かすとなるいい う, なくなっちゃうからねでにっこれを取 っ, ん、はい、だこれ取っちゃ う,、うん、こ, うでこの小さいのだけ残しておく。うんこれ 取っちょっは、ね、とこれが全部もう。 完全に縮まってくるから。じ、う、ゃ、ん、棚ができるわけですね。うん、さっぱりしてきた。うん、こう隙間を空けて、これを生かしてくる。この太いの、こう取っちゃう。うん、これが邪魔になってくると。うん、これ取ると。え、う、え、ん。こうなんだよね。このしごくと。これの対比でこう持ってくる。うん、なるほど。いつだから、細い方がいいですよね、うん。後ろがね。遠近感。で、これはこう、寝かしてきて怖い。こう うん、こ, のこの木とこの木の対比でこを持ってくるからこっち行くのか奥行き出るでしょ。 こうじゃなくて子供用でいいで、ね。そうですね。八どのぐらい小さくできるのかな。な、う、厚、んうんうん、さ必要ですか。浅い八度がいいんだけどね。い、うん、浅い八でダニコ長の方がいい。いいかな、うん。そうですね。左を開けて、うん、あるかな。ちょうどいいどここにいっぱいありますよ。多分この間のフェスの、ねね。そう。はあ、はあ入るかな。ちょっと入んなさかなこれ。 いいね、これは。最初このぐらいのが い, いあんまりいいはずじゃねえな、これなそうですね。うん、なんか植木鉢みたい、うん。ちょっと強いか。強い。 こののらいの深 さ, さんは丸鉢ちょっとこうポコって山になってもいいんですよね、うんあのうんええ、周りだけ崩してちょこんと乗っかればなるほどちょっと大きいかもしれないですねこれ とっておきい。あ、ちょっと大きいかなぁ。なんかいい鉢なんですか。これ。これ紅葉ってやつですね。あれ、これふえさんって多分焼かせてるやつです。この山の紅葉は。へえー。大体小沢さん、今日は相場はわかると思う。なかな難しいですね、鉢は。これ、もう中間ですね、確かに。入ると思うけど、ちょっと、いきなりだからね。ね。ということですよね。ちょっと、かおんな、カルチャーがいそうで怖いな。 ちょっと八が風行きが出ちゃう。奥さんのサイズがちょうどいいよ、これ。抜けるか。え、抜いちゃいますかあ下し。あ、下にしましょうよ。二<笑>日目。おはようございます。昨日のね、続きやります。続きをやります。とね、あと二分残ってるんで、うん、これ今日あの針金ね、かく終わらせちゃいますんで。はい だけど、うん、あまり抜いちゃうとさ生、ね、なくなっちゃうから、うん、こまつけていってこのままやっていいきけす。 終わりました、はい、あの一応形を作ったら静止しましたので五葉、うん、松の場合は目をみんなこう起こしてますと針金 で,、はい、で赤松とか黒松はそのまま横にしといても上に目が見えてますので五葉松はこの目を越しってはないといいますそしてあのこう一応棚ができてますけど、はい、この棚きれいに見せるのにはこの棚の下うん こ, 綺麗にここ下を揃えるとそうすると棚がはっきりして綺麗にこに見えますから、はい、これがね下の方にこう葉っぱが下向いて出てたりしたらこれ取って下さいこ う, こういう、うんうん、こういうところとかじゃないとき綺麗に見えませんからね、はい、一応これであの完成っていうことで鉢ここで鉢選びはい土鉢なのですけど これ 4.5 本、だいたい12〜3センチで蜂が入ってる、はい、一応蜂で、ね、美いしそうだ蜂を用意したんですけど、うん、この中でどの蜂を選ぶかっていうとね。これ蜂の選び方でだいぶこの木の雰囲気が変わってきますので、うん、どれにするかっていうと誰か選んでらうか、誰か選んでもらうか誰か選んでもらう岡田さん、はい、<笑>これが蜂が怖いんですよ、はい、これ、どの蜂入れるか、はいここ、この木です株立ちの蜂 そうそうそうそう。ここれがしょうがですね、はい、ちょっと抜いてみますかこれいい、ね、こんな感じこうにねていうんですねこれこれはちょっと外しましょう、はい、これなしうん私はこの入り口はこれ。うん まああから形にして安定感があるかないうかな、うんがね、がないいいいいううこれでもですか、ね、今個人的にはこういうの好きなんですけど、ねうんうん、やっぱこれはいいじゃないですかこれ、ええはい はいはい、ここの間の空間、うんだとね、こっち空間間空空があ、ねうんうん、はあ、い。<笑>はい先生は ちょっと深さ入れないといこれか、か。か、か。か、かか、こここここれれれれ。れ、れ。そ, れその択にしまますかこれするよこれかこれ。じゃゃあもう、カンタさんんん最後決めてもらいますかんちゃんだつ。何番番 これここれれしますすでで穴を開けけけななな、ね、ないいいいととよね水作ら入るのか入るのか。 いいじゃんかっこいいんんんそれこれもな こ, ここはでここぐらい、ね、ううっち入れはい。 ががががあっっっっっって、てこここここここちちちちちのの方いいい。いい。い。いとと思うううだね。でで。ですかがいいですかなんか。か、か、かはパパッと見の印象こっちの方がいいよよななな気がししたたけど。どまれれんんコンパクト。みえー、どうだろう <笑>うん、悪くない、ね、悪くないですよね、うん、じゃあっこっちにしましょう切ってもらおうかあそうか切ってもらわなきゃダメなんだ切らないとダメだ 針金やるのに結構薄いんですよねちょっと軽く5 .5 ミリだから針1 5ミリが入るぐらいの。 ね、ありがとうございます。うん、この、この八に決まりましたね。はい。これ、これに入れます。うん、入れましょう。こんな感じで、つけていきます、うんねはい。かっこいい、うん。じゃあ、網張っちゃいますかね。はいうん、あちょっとギリギリです。ぎりぎり。でっけえな、うん。いいか。<笑><笑> もうみぞれがせっかくに入れなんだから、うん、ここに入れるようにします。 要は乾き気味でで い, いんですよねああもっとそうなっちゃダメだなこれ。 あんまりね、あんまり根っこの状態良くないな。良、ね、くないっすよね。根、ね、腐れし設。よく知ってる部分があるから、うん。少しこれでバイヤーだな、ね。 水苔で押さえるのだね、これ、ね、うん。ここに貼る。いやー、これないんじゃないですか。貼る。いや、なくないですか。いる。ちょっとね、ここ盛り上げてないんだよね、これ。あ水苔でいいか。水苔でいいか水は。貼るんだら貼ってもいいしうん。じゃあ、水くれます。はい。こっちからやってこうん。 の流れは、乾いって水流れたらもうおしまいだからね。う う ん, なん。なかなかいいねこらかっこいいだってなんかあの飾る時はね、うん、ここ は, はい。こ本体でしょはいで食の上のっけて本に、うん、必ず下草っていうの季節感出したり、うん、のこの流れの受け受けになります本体の方が左へこう流れてるでこの草でその流れを受け止めてる感形、うんうん、なかなかいいじゃないですかほら<笑><笑><笑>いいですねであの草はねあの姫風呂。姫風呂。風呂。風呂うん 鉢、ね、い い, い, い鉢入れてますこの木はね新しいですよ、ね ま, だはい、まだまだ。 あのれてないしうん、だからこう新しい木はあのどういう仕事をするかっていうとねまず骨格作り最初の木だとただこう一塊になったけど、はい、完全に幹を独立させた、うん、その骨格作りやってまて枝は後からいろいろ変えることはできますの、ねはい、でこれ は, 後はあとは培養と根っこの状態があんまりよくないんでそうですね気をつけてください、うん、以上。 以上<笑>ありがとうございました。はい